もう弾いてる、うん。ここにあるよ。先、うん、アコギ弾いたね。うん、んと、どっから見てるのしし？ギターはベースより目立つからねのことだろう。別に目。<笑>アコギ、ちょっとバカなのかな<笑>？まあ い, いや、ね。 別にエレキングじゃない割とねエレアコースティックの方があの最近ずっと弾いてたん昔昔っつうか、うん、あのバンドはやってたよ、うん<笑> 最近ずっとここ数年バンド解散してやっと人様の曲をあの弾くようになって普通のチューニングのこっちのね今の曲は別にあのアコースティックでもいけるけど割とこの曲はエレキの歪みがちょっとちょびっとあった方がいいかなと思って。 えー、っとなんかすごい変な人がいっぱい来てるね<笑>。<笑> 子供のの人が多いのかな夏休みシーズンだから今のね曲はあのー、ちょっとまあ久々にいきなり弾いたんで<笑>いいわけですけど、あのー、あんまちゃんと弾けなかったけど英樹の方が良かったかなと思って弾いた。 でしょうね、ね、うん。そうじゃないとやばいよね<笑>あもういいギターは<笑>あのちょっとあのこのなべ別に舐めてないをバカにしてるんだよ<笑>、うん 馬鹿にしてるとか、軽視してる、あの、厨房じゃなくて、あなたを。<笑>うん、そこは間違えないで。あのね、寒い。<笑>面白くない、わかった、うんま。あの、発想が痛いね。<笑>うん、あの。 それをまあ思いつくまではいいよ、うん、<笑>よく書き込む勇気があるよね<笑><笑><笑>という感じですかね、うん、よしギターはもういいマシ ン, ンマシンガンにもなってない もう白くないよ。なんうん。何、うん、で？じゃあさっきの音を遠慮してた。なんかねやっぱこ う, うるさい。<笑> <笑>あの最近ずっとアコギをねこの近年一人で<笑> 夜, な夜な夜なというか弾いてたんですけどエレ歴を買ったんでうんあのー ごめん、あのうるさいからうんーとバンするね。 ちょっとうるさかったんで<笑>、うん、ちょっとね、あとあのごめんあのこっちを<笑>やりやっときたい。 作ってたんですここ1週間ぐらいかなうん<音声>、ね、あ, <音声>あそうか<音声>こっちでバンしたからか<音声>えっ、ー、とまあ い, いやそれでで<笑>ねもうね こ, こピアノなんかもそうなんですけどあがり症でもあるしそれもあるけどごめん読めんねや。<笑> 人じゃないよいや自分を認めない人はバンじゃなくて実りがないことばっかり言う人ちょっとごめんなさい<笑>うん割と私バンしない方だと思うよ 今もしバンほどけたらいいよコメントして夏休みキッズかな<笑>あんまりねここまでバカな人来ないから。<笑> だ読み上げないんうん、そう、ん、ズあっ本当 普通にうん、そっか、じゃあ何待って全部じゃあ、バン解除したらいい<笑>あの、言いたいこと、じゃあ言えばいいよ<笑> してますけど。基本的に絵を描くので。<笑>と、文字を追えない、難読があるから、ちょっと、まかか。あの。撮ってるよ。撮ってるから。うん、どうぞ。<笑>ちゃんと言って、じゃあ、別に。その。 なんだろう。何を知ってんのっていう思うか知った勉強しといて。うん、したした、したからどうぞ、言いたいこと言われる。なんで。なんか。うんとね。これはね、ファス。ファズというか。 その、まとまりないし、分かんないよ。あの<笑> だか<笑>だね、この曲は結構練習してたんです、ここ数日。 なかったごめん<笑><笑>まあねベースえー、っとああのニルヴァーナさんのそのベースまあニルヴァーナってね本当にあのカートだけじゃなくてパズとか、ね、だけじゃないんだよいあのえー、っとね あとファズ今のはファズというファズというよりもそうねドライブかかってるかなあとコーラスも入れてるからうんリバーブはなしにしてるだからベースとドラムのユニゾンっていうのかね 結構に、にるばまあ、素ばらしいバンドとか演奏家<笑>アーティストってそうなんですけどだからあの、なんていうかなやっぱベースとギターのそのニルバナの楽曲をアレンジする<笑>その一人で。 かなうんやっぱその割とね私が組んでたバンドはツーピース最終的にツーピースでであの結構ねのあの忙しいんですね<笑>ドラムとギターであのベースボーカルじゃなくてでドラムボーカルとギターボーカルでやっててあのその ですね、<笑>そうですね<笑>あのローが欲しいからねそういうのこう忙しいんですよロー出しながらギターだからうんちょっと待ってね順番に「ラブサイケデルコ」じゃなくて今のはミルバナさんの「ユノユオーラライト」<笑>ベースがえないそうそうそうベースがえないってかいたんですけど あの途中でやめたから、うん、そうギターボーカルドラムボーカルの曲を作り直してやってましたでエフェクターからねこうシールドギターアンプとベースアンプにつないででそれで、まあ、ベースパートとギターパートいやベースはねあの や, りやっぱ作曲 曲をね作る時点あの時点じゃないです、段階でこういうベースが入ってほしいなとこうなんか理不尽で。 あるんですよね。そう。マジの。<笑>で、そうですねあのドラムもあるし、でだいたいこうバンドでこうギターまあスリペースとかあったら。うん。 以上だったらねこうギターをこうベースに任せてボーカルに集中してまたギター戻るみたいなことできるけどギターとドラムだとね暇がないんですよ。あっ毎度シュクッタさん毎度せ<笑>えーっとだからねその音源にした曲が でそれはね、スタジオでベースをベースをねあの、入りたいって募集してたら入りたいってあの人が来たからあの入れたことがあるんですけどうーん、ちょっとね思ってたのと違うことをするから私が作ってんのに曲あれね。で ギターーでベースパートを弾きましたあの ス, スタジオでも私結構ねそのピアノもやってたから<笑>あのベースの方が多分好きだと思うんですあのローの音が結構好きだからさっきもやったけどまあこれは人の曲だけど。 そ, その、うんそうそうベースってね本当にベースなんですよだからねベースとドラムがね仲いいのは本当にはいいですよあの上物このいうねもう本当あのー、ベースってめっちゃ気持ちいいと思うんですよ、ね、私もねベースをやりたかった あのベースもやりたかった<笑>ただベース上に、ね、こう貸してと違う違うとあんまりこうメロディアスなベースを弾くからな、ねうんで太い弦にしてほしいのにあんまり太くない弦のとだけでねメロディアスな弾くからちょっと貸してくれっつってあのねでもねこうおしゃれソング が、こう<笑>なんか好きな人って割と音楽聴いてないまあ、そのおしゃれソングを否定するわけじゃないよう ん, なんかん割とね女の人のベーシストって多いんですようんでそのベースをこう貸してっつって。 借りてやった時とスタジオでね撮るから私は思い描いてたベースを弾きたいからスタジオのベース借りてこう曲流してね自分ので一発撮りでやろうとしたんですよでこう何て言うかなん<笑> ってこう6弦目がもうギターとしてはもうすギリギリの太い弦にしてたんですよ<笑>すごいもうあの「いい!」って感じの<笑>でそれで結果ねベースを借りたとこあのベースの弦ってむっちゃ高いっしょ<笑>その ベースを借りたんですけどすごくね私指がちち手がちっちゃいのあるけどそのギターでベースのフレーズはいけるんですよ<笑>、うん、その私の思いが出ただからその ベースを持った時に本当にねベースが私にこう語りかけてくるんですよお前みたいな地に足のついてないやつがわしを弾けるかみたいな感じで私もみやだ弾いてみせるってってあの<笑>お前みたいなうわうわついたやつが 俺を弾きこなせるかみたいなねベースが言ってくるんですけどいや私は弾くぞと思うんですけど で, でも1曲終わってあのギターでベースライン弾きますっつってねこうギターとギターが帰ってきた時「おかえりえ!」って言ってたあのギターが「<笑>お前はこっちだ!」みたいな感じで。うん ピアノもやってたからねそのーなんだろうねメロディーと伴奏もあるしあのベースラインごめん私アコギから始めてるんだよ<笑>、うん、悪いけど<笑> カスって言われてるけど。背こぎから入ってます。<笑>うん、えー、っと。指痛いとか、うん、それは痛いですよね、初めの頃はね、そりゃ。そういうもんだから。うん。あまり女子とか決めつけない方がいいよ。 割と女の人のベーシストって多いんですよ。うん。本当にす素晴らしいベーシストって私はスピッツかなスピッツの田村さんとか本当バカティックだなと思います。やっそ の,、うんうん、その「子宮に響く」っていうのはまあ声とか。 でもベース音とかねが好きなのってプライマスっていうバンドとかかなベース音私好きで多分ねその男の人ってこう車とかバイクのエンジン音ブンブンみたいな好きなんかうんなイメージがあるんですよあんまりね女の人ってブンブンみたいなのでいい音だね ギターだからこっからやってるってうっせえよバーがあのそれブンブンってうやつ<笑>ブンブンでブンみたいな音に「おーいい音だねー」みたいなのにあんまり女の子でなる人を見たことがないんですよだからなんだろうな割とねそのうーんそう そんそっか私割とその気持ち分かんなくないなっ て, って<笑>えごめん同じ ID の人だから分かるんですけど。 あのアコギから始めろかすって言っといてなんなんですかごめんねなんかすごい気持ち悪い<笑>うん訂正してからそれ言ったらん物事には。 順序と責任があるんじゃない<笑>うーんそうだからベースは本当にそうですねなんかベースという楽器でベースラインはできなかった<笑>まのすごい練習したら、ね、あでできると思うけど。 割と そ, そうだな、うん、ギターでベースラインをとったかな、その「音しるべ」って曲特にユーラシアって曲はそうでしたねなんかちょっとこのチューニングじゃないけど。 だよね。<笑>言ってるよねギ初めてギターやりたきゃ指の感覚違うけどアコギから始めろかすって私に言ったんだよね<笑>、うん、あのフフフフフえてください、うん ね、ここ数年あこぎいやこまあイラッとしてる<笑>、うん、ごめんねあの意味わかんないんですよすごく嫌いだなっつっ て, 言って<笑>、うん、イラッとしるっとバカにしてるからごめんね軽蔑してるえっ、ー、とね うんやっぱりその楽器んあれなんか読まないねなんて<笑>うんちょっとなんか違う。<笑> うーんあれかな夏休みの人が湧いてんのかな<笑>まあいいけどそのーそうですねちょっとベースもういいか楽器はよしじゃあ作業を始めます<笑>、うん、なんか音出なくなっちゃったこっちにも。 表示されない。あこういったらいいのかな。あ、オッケー。あ、オッケー。今出た。ごめんごめん。あ、本当。 そのように、ま、皆さん思われましたかニルバーナはねやっぱ高校の時そうだな多分うーんこう世代で言うとそのビートルズは割とクラシカルなものだったりして。 いや、私はそう見えたけど、周りはどうなのかな<笑>、うん、まあ、詳しいっていうか、割とね、そのピアノをやってたんですよまあ、ちょっと遅かったんですけど なかった、はい<笑>うんピアノねずっと姉が習ってたからピアノやりたくって8歳からまあ習い始めたんですけど引っ越ししたから。それまで もう、習わせたらいしてくれってあのコードっていうのはありますよそのえっ、ー、とまあえっ、ー、とねあのごめんなさいその前の本当に分かってくれたかどうかうん いやしてないよあの、うん、もう分かったからいいよ<笑>ただ歌詞とかあんま言わない方がいいよ、うん、あと主語を書こ う,、ね、ピ, アノ楽しそうしピアノをねだから習わせてほしいからずっと 弾, 弾いてたかなでやっと習い始めたのが河合の音楽教室の先生 でそれが8歳から11歳になるまでかなで11歳からはヤマハにまた引っ越しして変わって18歳までやってましたでそうですねそのなんだろうねピアノはすごいってか楽器全般あの。 喉がね喉<笑>というか声帯かな、まあ、そんなに強くないから あ, あるあのクラシックから入っクラシックって言ってもねそのなんて言うかなそのクラシックも。 今現代だからクラシックって呼んでるだけでねいろいろクラシックにもいろんな種類があるわけですよでそうえー、んあるある私 す, あのすっごい手ちっちゃいんですそうそうそ う, そうだから私モーツァルトさんはねロックを感じるだからなんかあまりジャンル分けしたくないなそういうとこかなで わかんない、前世とか来世とかもそういうしん信じてないっていうかあったとしても何でもいいなんかねその、歌いたくなかったあのせいにこうなんだそのピアノとかあの、呼吸を使う楽器以外は何でもアコーディオンとか木琴とかも好きだった あのね、私が教える<笑>あのしつこいなもう分かったからいいよ。 リコーダ ー, コーダー、えっとか、ピアニカとかで本番以外は弾かなかった、うん、んかすごいすごいあの絶対私に貸すって言って間違ってるからあのもういいよくだらないからか い,、ね、いやもう私の場合でさ 3… んで、ね、基本画家<笑> <笑>あのね音楽は私あの致命的なんですけどがりなんですよもうこれはねどうにもならないあがり症なんですよでそのピアノもね本当本当楽しかったんです単純に<笑>楽器が楽しい器って書くでしょでその 声がねもう言葉もう声が通じないからあの、届かないのでこ言葉も届かないから楽器がねすごくスムーズにない感じたかなうん、その、ピアニカとかリコーダーそうレコーディング卓録、ね、とかだったらほんとね ずっっとやってた<笑>押し入れにね設置して卓六部屋をそこでこうド ー, ラーってかデスボイスやってあのそしたらね2 0ル家の2 0ル前からそうえっ、ー、とね当時はねまあ、でも MTR がでっかかったんですよ 123年前かな16個あってで、ま、そうそう自宅録音託録してってでもう今や MTR なんてねあんなあのかさばるしうんう<笑>ん そうそうそううそそれ16個チャンネルあるの買ってずっと託録してたりとかしたかな だ, だからこうライブとかねそのピアノやってた時は発表会とかコンクールとか本当にねもういあの手のひって呼んでいいんですけどもう体が自動的に弾くまで ジジオミュージシャンかそそうそう、さっきの話ちょっと話がそれてったけどピアノをねずっとやってって本当にねあのー、まあとりあえずもんかな<笑>えっとね CDR で撮ってたかな、うん、しかもその私がバンド始めた当初は まだスタジオで録音するのが MD だったんああそれねちょっとね思ったけあるんですよ縄文じゃんんうん私はねあんまりねその吹っ飛んだりするんですよこうあの DTM あの DTM はデスクトップミュージックで作ったのに、こう音を重ねていったりしたね、ギターをこう、MTR で。で、その、データがパッて吹っ飛んだりしたらね、もう、本当に、いたたまえれないって、本当に、もう、 あの10秒前に戻りたいっていうすごいその気持ちがすごいあるからできればもう演奏でできることをこだわってやってたかなバンドでは。うん、で MTR でレコーディングしたとしてもすごく嫌だった。ここっからこう 演奏しかもその DTM でね撮る時って実際にはまあ私はそのパーカッションをこうありものっていうそのツッツ ッ, ターツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツあツッのッツッツッツッツッツッツッツッとかツッツッツッツッツッ んえー、してもいいけど、今はこの話だから、えーと、い一から作ってたから、まあ、どうせね、その、DTM で、あの、パーカッション作るんだったら、音楽の生もの、ね、でないと、やっぱその、生ものでやってきたからかな。<笑> なんかね、こう、自分の力じゃないことってすごく嫌なんですよ、あのの、うーんなんかそのゲームとかもあまりしないのもそうだし、そううですね、もう現代のこの文明の力全てに対して、ほとんど全てに対してですね自分が一から作り出せないから、結構恐怖を常に感じてます。<笑>うん あれとかなんだろうその自分で作れるものとか自分で得られるものっていうところにこだわりがあるから<笑>そうなんだろうねこうやっぱね炊飯器もね炊飯器がご飯炊いてくれるっていうのもちょっと怖いから一応土鍋での炊き方などとかあのうん。 色々やっぱりこう文明の利器じゃない何て言うかなそのピアノもねピアノぶっ壊れたら弾けないしね音狂ったら弾けないっていうことが不安に感じるんですよでだからこう音っていうものが何なのかもピアノっていうのは打楽器であり弦楽器でもあるから。あの 例えば部活テニス部に入ってたんですけどね無理やり中学校の頃<笑>こう遠征とか行くと弁当を配られるんですよねでその時にこう輪ゴムを弁当箱の空箱にこう貼ってですねドレミファソラシドってこう弾いてあの音の距離感っていうものとか そういういものを研究ししてました、ね、でピアノをやってたのは、まあ、その伴奏で歌わなくても済むっていうのもあって結構学校のその校歌とか合唱コンクールとか授業の伴奏とか。 たやってましたで伴奏だったあんまりなんか歌メインだからあんま緊張しないし<笑>、うん、そういうのもあったただねその本当にばっかりあの割とねその勉強するっていうその方向性が まあなんていうか、まあ、嫌いじゃないと思うんでしょう単勉強するの好きな方だと思うんですけど<笑>そのなんですか ね, あのねこれ夢で見たんだよな昨日か一昨日<笑><笑>えっとねもうちょっとね具体的に教えてもらったらくっつく部分があったから。 割とそのいま、うん、だにピアノ弾いてて楽譜読んでおおと思いますから発見があるしだからうんそうっすね何お<笑>してたっけあそうなんで勉強お、ね、その大学三姉妹なんですけど姉と妹がいて四つ離れてでまあその 割と、どうでもいい大学だったりとか結構留学したりお金使いまくったから<笑>ねえかんマジあんまりそのいや言わないほうがいいけど<笑>だからそのなんちがうかなあの私にお金を使いたくないんですよ。その ってね、私も本当にピアノだけで 習, 習わせてくださいでも4年間言い続けてやっと妹も一緒ならいいよって感じだったからだから塾にも私は行ってなかったし受験の半年前までだからそのあどうせまあ一応高校までは行ってその学校の勉強とかね まあしたくないなぁと思ってたから大学という選択肢があもう本当なくってで親が高校までは面倒見てあるけど高校出たらもうわが子じゃねえみたいな感じで育てられてたので<笑>うん分かりましたって感じでこう即戦力になることをずっと考えてたかなだからもし万が一 大学に進学するとしたらピアノずっとやってたから音大かまあ栄養ずっと姉の影武者などもやってたから美大か芸大かみたいなその音大美大芸大かなと思ってたんです大学と名の付くとこに行くとすればでもそのまあ 高, 3の春かな高2の3が終わりに発表会が終わって最後のでうーん「音大は考えてるの?」って聞かれて「絵の方にするか音大にするか分かんないな」っていう感じだったんですよ。ならまあ手がね 割と、あの本当手がちっちゃいから開くのは開くしあとベートーベンとかそういう「ダン」っていう曲は選曲されなかったですペロペロペロペロ動くドビュッシーさんとか<笑>選曲されてて「あのランゲ」とかね<笑>。 手がちっちゃいと、その、オクターブの、うん、ドビュッシーさんはね、私、アラベスケ第1番で、あの、CD を借りてね、初めて。で、カンコピしちゃったんです。